およりを取り、銀がついている方をネオに入れ、輪っかを作ります。このままだと取れてしまうので、輪をねじりネオに入れます。 最後に左手で引っ張りますこれで糸がネオにつきます糸が折れないように 糸を伸ばし糸を糸巻きの穴に入れます糸を縛り糸をきれいに巻いていきます 人がつきました。